ロトンフィールズ来ました。きずめをってるとみんなが見えて、安心だなー。よろしくね、よろしく。キラーはハントレスか。もうチェイスが始まってる。早く発電機回さなきゃ。ん肉壁日で まずい負傷中の仲間が追われてる救助に行ってくるみんちゃん逃げよう治療はいらないかな 板た助間に合わなかったかな日課は厳しいなーキャンプしてるよね よし、今のうちだ。鹿に来る？ダメだ、バレちゃってた。 もう少し待てばよかったまた離れない僕の痕跡に気づいたねこっちは二人で発電機回してるから逃げる方向変えなきゃ は逃げられない。エイムがすごい。 アデナザリーナさんありがとう相手が上手すぎるから治療よりも発電機優先しなきゃ負傷してるから見つかりたくない危ないなんとか僕は見られてない ラリーナさんが救助してくれたのかなラストだったのこのハントレス相手で厳しいな来てる。こんなところで見つかったらすぐダウンしちゃう だらかした 全然ダメでした。お, お二人で回してくれてる回しきれるかなお仲間さんナイスすぎる離れたらノーワンが怖いなーハンキャンプしてるし厳しいかな ストレスに見つかってるごめんよ逃げてみんちゃん<音声>ありがとうみんちゃん ゲートどこかかわらないどっちが追われてるザリーナさん、てことはミンちゃんが逃げてる。遠投してきたらまずいから、物陰だね。ドワイトは助けに行ってはいわかりました。また近くにいると思うけど、助けられるかな どこで救助待ちしてるんだろうやっぱり高いところから見てる。そこから手をを投げられたら、猶予も入らない。このままじゃミンちゃんが、僕を助けてくれたのに、助けられないなんて嫌だ。 僕がすぐに倒れちゃったらみんちゃんが危ないみんちゃんカバーしてくれたのありがとうみんな。